から小学校まで水泳をやってました、はい、早速ですがちょっと質問です木村選手 は, い、ーはコーナー前にいやコーナー前の時アメリカでトレーニングしてましたねはいその時好きやったアメリカの食べ物について教えてくださいああ食べ物はそうやな あのアメリカなんですけど、僕、メキシコ料理にすごくハマりまして、<笑>なんか、タンポスとかブリトンってい、ね ブ, ね、ブってあるんですけど、ああいうなんていうのトウモロコシの粉を潰して焼いたトルティーヤっていう皮にお肉とか、えー、チーズを挟んで巻いて食べる、フレークで食べるんですけど、でちょっとしたソースとかますけど、そのメキシコ料理がすごく美味しくて。 うーんそれにハマってアメリカ行って一番美味しいなんて思ったメキシコ料ヨネ目が見えないじゃないですかはい。ターンを持つとき頭を打ったことはありますか頭を打ったことはありますか<笑>何回くらいすか何回も支えきれないくらいですけども、うん、あれです、壁に肌が入てます<笑><笑> オンラインだと滑ったかどうかもわ<笑><笑>からないうかかっんですけど笑っていると信じている感じですけどそうそうだから頭を打ったこともありますしうんなんかこのおでこから血が出たこともこちもちろんあるんですけどえっとまあこれさっきもちょっと言いましたけど 例えば25メートルを自分で何回したら壁かなっていうのを数えて自分がどれぐらいの場所に今いるのかなっていうのを壁が見えなくてもあの把握しておくっていうのが一つあの頭打たない方法かなって思いますめの選手はやる気が出ないときはどうやってやる気を出してるるんですかやる気が出ないときはあのやる気がなくてもとりあえず、うんうん、行きますであのやる気出なかった今日は けど、うんうん、いった自分偉いぞって思って帰るて、後でて帰ります。は、ま、い、あ、ありがとうございます。まあこれで私の説明はもう以上ですね。コーナーの時でも、牧村選手、オリンピックやっぱりリンク頑張ってください。はい